みんながプレミアムサポーターに登録してくれそうなセリフをレーナからお願いしますラジオネームエビチュンさんからいただきましたありがとうございますどんなテーマえっとね「機械音痴の姉に呆れつつも、うん、なんだかんだ教えてくれる、うん、ちょっと生意気な弟」うん「タだよええやんけ私今<笑>ええから機械音痴だから」「ええー、怖いよ」「頼みます」 はい頑張りますはあ、またスマホで登録の仕方わかんないから教えてくれって姉、ね、ちゃんもう何回目だよほんと機械音痴だよなで今度は何に登録すんの温泉プレミアムサポーター声優のラジオふん まあ何でもいいけど。はい。登録しといたから。いい加減ちゃんと覚えて自分でやれよな。次からは金取るぞ。あ、いや、まあ別に暇だったら教えてやるから、そんな顔すんなよな。あ、あでも暇だったらだからな。暇だったら以上です。 一生そのまま成長しないでくれ怖いよ一生そのまま闇が深いよ一生私もうまくなんないか一生私も機械音痴のまんまだから<笑>一生教えて一生教えてそのうち声変わりするんだから一生<笑><笑> いやでもそう、あの成長するというそのカタルシスというんでしょうかこの限られた時を共に過ごせたプライスレスそしてやっぱりこの何だろうな、作業をしてあげてその作業してくれたものをこう渡すっていう<笑>その近しい距離みたいな部分でやっぱりその年頃の男の子の頭皮からにう髪の毛の匂いはと<笑>ても。 4 <笑><笑>、はあ、5八の DJCD その3が